電を離れる際は、鏡から離さずお持ちください。車掌室は7号車です。雇用の際は遠慮なくお持ちください。前方の取引席も車掌が受け止まります。次は横浜。横浜に止まります。うちにも人がいた。